本殿に向かって礼はい、皆さん改めましてこんにちはマチューの横です、えー、私たちです、ね、昨年の踊り2020年に踊れを踊ります今日でね踊りをされるので先ほど最後かなと思ったんですけども皆様のおかげでもう一度踊れることになりましたありがとうございます あの他のチームさんにも入っていただいて楽しくこのお祭りを盛り上げたいと思いますので皆様もお手拍子心拍子声援よろしくお願いいたしますよっしゃファイナルフェス盛り上がっていきますよ 皆皆でありがととううごござざいいまままししししたた。たそて、参加おありがとうございます